今年成人を迎えられた新成人の皆さんに感想や抱負などをインタビューしました。もうもう二十歳なんだなっていうのが一番率直な感想で、でもあ二十歳なんだなしっかりしないといけなって今いけないなって思ってます。最初はやっぱりテレビでしか報道を見ることができない状態であまり。 電話も繋がらない状態だったのでやっぱりすごく本当に阿蘇で起きたのかなっていうのが一番なんかあってでも実際に阿蘇に帰ってきていろいろそういう家が倒れてたりとかそういうのを見てあ本当にあったんだなっていう実感とまた自分がが何かしたいいなっていう気持ちがすごくありました今まあ大学でそういう地域を活性化する研究を たくさんしているので、阿、ま、蘇、あ、にならかの形でこう恩返しというか、自分の学んだことを生かせればいいなと思っています思ったより、早く成人式が来たので、ちょっと驚いてます。みんなななから頼ら頼れて、えー、立派な大人になりたいですえー、と 向こうよりちょっと標高が高いのでちょっと寒いんですがやっぱりこっちの雰囲気だったり自然が好きですね、えー、将来は、えー、自動車関係の、えー、仕事に就きたいと思っていて、えー、自動車自動車業界に携わっていける人材に。 なっていきたいです20年間早かったなと思いました大人として頑張ろうと思いますああすごい実感はないんですけれどもすごく早かったと思ってます自立した芯のある女性になりたいですいろんな人との出会いを大切にしつつも地元のこういう友達とかもちゃんと大切にしていけるようなそんな大人になりたいです えー、本当に身が引き締まる思いでこれから社会人の一員として、えー、責任感を持って頑張っていこうと思います自信、ね、があったのはリアルタイムで見ていたんですけど本当に心配ででも今こうやって復興してきていて本当に僕自身嬉しいなと思いますしこれからも復興の力に少しでも役立てばいいなと思います。 そうですねあの、本当にパワフルで、えー、本当に力をもらって、えー、僕らもこれから頑張っていこうという気持ちになりました。